京都の方で有名なお菓子の八橋ってあるじゃないですかあれもともと八橋兼業っていう人が昔いてその人がボゲになったみたいですねとす。で今日も姿勢紹介やっていきたいと思いますではよろしくお願いします相手のデッキは一人ファデュイの ゆっくゆき使ってる人多いよね。とりあえず食料カードが欲しいから食料カード以外は全部取り直して狙ってた食料カードも手に入れる。これがもう100点。遊びに行こうか、言うとりますけど。えっ、ー、と、火の、火の、とりあえず火のダイス以外は、えっ、ー、と、リロールしますと。とりあえず今欲しいのは火のダイスが、 あの3つ以上あればいいので無駄にねカードを溶かす必要はないというわけでありますハディの何が嫌かってねこの先行って言ってね受けるダメージはマイナス1なのに与えるダメージプラス1してくるやつがあるんだよねこれちょっと厄介でめんどくさいところではあるしかしちょっと待ってね えー、っとね、これはどうなるんだちょっと怖いから、一回食料食わせとこうか。な、何してくるか分かったもんじゃないちょっと言う、なんて言うのこれ。翌秋に関して言えば、ちょっとたまにわけわからん攻撃してくることあるんだよな。なんかあんまりよく分かってなくて。マジで想像がつかないから、あの、警戒に警戒は重ねておくに越したことはない。 こちらもじゃあラウンド終了で。今欲しいカードはキャラチェンでカードを消費しないカード。これは、そうです。<笑>運がいい。えっとね、じゃあ、えっと、元素爆発を起こした後にキャラチェンして氷に持ち替えたいから火と氷だね、欲しいのは。火が3つで氷が、まあ、いくつかあれば嬉しいかな。こんな感じでね。そうです。こんな感じで。 ダメージくらったんだ本当にそんな痛くないんだけどこれはあこれ確かそうだあの通常攻撃した時にプラス2ダメージで水だから正直言ってあの余弥宮の介護官的な存在だと思ってる、うん、そういうことね多分次 7以上だったら、違う。これを発生させた後に他のキャラで殴った時に、そのキャラクターが7以上だったら、こういう曲プラス2。6以下だったら、プラス2回復かな。っていう意味なんだと思う、多分。じゃあまあ、遠慮なく、ぶん殴らさせてもらおうか。まあ正直ね、あの、君は元素爆発を使う前に終わってしまうということであるんだけど、どうしようか。 んーちょっと悩むな。ちょっと悩むな。<笑>ここね、掃除機って倒すべきじゃない気がする。でもどうなんだろう。これは元素爆発っていうか元素爆発をチャージするカードの可能性もあるんー。ちょっと悩むな。どうしようか。とりあえずカード食わせといて、多分大丈夫。まあ、元素爆発使われてもそんなきつくはない正直言って。ハンド終了。 対してね相手の多分攻撃効果力カードって言ったらこっちだと思うんだけどファリウのデッドエージェントどうなんだろうこれでファリィのデッドエージェントに変えてあの6プラス2このプラス2で一発で KO っていう話なんだと思うんだけどそうなんだ元素爆発を使ってこない全然大丈夫っす あ、そういうことをキャラチェン多分クイックチェンジ使って移動させて倒すっていう魂胆なんだろうね。どうしようか。今のうちにじゃあファディを倒せるっていう風なところでやっていけたらいいんだけど、そこもちょっと難しいのかな。とりあえずね、食わせるじゃないですか。多分倒しきりまではしないんじゃないかな。クイックチェンジして、 6ダメージ出せる効果力なカードがいるのなら、ちょっと教えてほしいかもしんない。ベネットを使って、例えば、あの、幻想爆破使ったとしても、2ダメージ、プラス2ダメージで蒸発。あ、そんなでかくなかった。大丈夫そうだね。じゃあ、普通に殴ろうか。倒させてもらって、これで多分いい、ヘクワキ出てくるかな。ヘクワキじゃなくてもいいよ。どっちでもいい。 だよね。そうだよ ね, <笑>だよねじゃあこれで次に出すのは相手多分ねここでラウンド終了するんじゃないかな下ねでえー、じゃあまず通常攻撃これで相手は横脇を出してくるとはいお疲れ様でしたちょっと無駄になんかちょっと警戒しちゃったところはあるな お疲れ様でした。このデッキね、正直強すぎて負けたことないぐらいのレベルで負けないんだけど、まあ、もし、こんなカードもおすすめだよ、みたいな。まあ、自分が使っているデッキの、これが結構強いんだけど、みたいなところがありましたら、ちょっとあの、コメント欄とかに書いてくれたら嬉しいかなというふうに思ってます。別の動画もね、見てくれたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。え誰が一番面白いだってユースパミコー。 チャンネル登録しか勝たん